ある意味、徹底した教育の成果なのかもしれませんね。どうも、政治いろいろの学部です。北京五輪での終戦宣言アピールも夢と消え、南北統一というレガシーづくりがいよいよ遠ざかってしまった文人。さすがに統一は諦めたか、 と思いきや、水面下では緻密な洗脳作戦がじわじわと進んでいるようです。2022年2月18日付、中央日報の引用から見ていきましょう。生徒10人に6人は統一が必要だと答えたが、反対に不要だと考える生徒も増える傾向だ。北朝鮮を 協力対象と考えるよりは、警戒対象と考える生徒たちも増加した。教育部は全国小中高校生徒 72,524 人を対象に、昨年11から12月1か月間実施した2021年学校統一教育実態調査の結果を18日発表した。この調査は、 2014年から毎年統一部と共に実施してきた。北朝鮮は私たちにとってどんな対象だと考えるかという質問に 52.6% の生徒が協力すべき対象と答えた。これは前年 54.7% に比べて減った数値だ。反面北朝鮮を警戒すべき対象、 27.1% と考える生徒は、前年 24.2% より約 3% ポイント増えた。統一の必要性に対しては、肯定は減って否定は増えた。統一が必要だと答えた生徒は 61.2% で、昨年 62.4% より小幅に減った。統一が 必要でないと答えた生徒は2019年 19.4%2020 年 24.2% だったが今回の調査では 25.0% まで増えた統一が必要でないと考える最も重要な理由では社会的問題 25% より経済的負担 29.8% を上げた生徒が多かった 自分の人生に役に立たないという理由を挙げた生徒も 9.3% で、昨年 9.4% と似ていた。統一が必要な理由では、戦争脅威の解消 27.2% が最も多かった。同じ民族だから 25.5%、離散家族の痛みを解決 20.9% がその次だった。 我が国が先進国になるためという理由を挙げた生徒も 11% だった。南北関係が平和だと考えるかという質問には、半分程度の生徒48、48.8% が普通だと答えた。平和だと答えた生徒は 21.1% であり、平和ではないと答えた生徒は 30.2% だった。平和ではないという回答は、 2018年以来着実に増えて、2018年 15.5%、2019年 33.7%、2020年 35.2%、今年小幅に減った。とのことでいかがでしょうか久しぶりに興味深いアンケートが出てきましたね。前回日でも 南北統一にしがみついているムンジェインの思惑とは裏腹に若い世代では少しずつ南北統一に懐議的な意識が高まっているそんな傾向がアンケートの数字から読み取れます私としてはむしろ南北統一に前向きな生徒が10人中6人もいることの方が驚きなのですが一方統一に消極的だという若者の声を 深く掘り下げていくと、経済格差や国家体制の違いなど、韓国、北朝鮮の貧富の差が浮き彫りになってきます。もっとはっきり言えば、貧乏になるのが怖いんですよね。結婚に例えれば、ある程度貯金のある家と収入がほとんどない家が、わざわざ一緒になるようなものですから、韓国としては何のメリットもありませんよね。 まあ、韓国の方もそこまで裕福とは言えないのですが、アンケート結果を素直に解釈すれば、このまま世代交代が進めば、南北統一論も自然に消え、北朝鮮へのラブコールもなくなる、というシナリオが思い浮かぶかもしれませんが、当たり前の筋書きをこともとく無視するのが韓国です。ムンジェインは反日教育と並んで、北朝鮮への 数拝教育にも力を入れており、なんと小学校の授業でも北朝鮮の公園や施設を行ってみたい名所として紹介したり、主体思想を歴史の授業で肯定的に解説したりとかなり偏ったスタンスから教育を行っています。もちろん、キム・ジョン・ウン、キム・ジョン・イルは絶対の統治者であり、北朝鮮という国をまとめる指導者として 教科書では記載されています北朝鮮以上に北朝鮮を肯定しているようでは、もう何のための教育かわかりませんよね。さらに問題なのは、子供たちだけでなく、大人たちの間でも、南北統一すれば国がもっと豊かになるという楽観論が広まっていることです。もちろん、そんな楽観論はただのまやかしであり、 現実をまるで直視していない、おまかしに過ぎないのですが、南北統一というプロパガンダを多くの人々に信じ込ませるにはちょうどいいシナリオなのでしょう。言うまでもなく北朝鮮は世界の中でも極貧国と言ってもいいカテゴリーに入り、韓国と経済面でバランスを取れるはずがありません。北朝鮮が抱え込む慢性的な赤字を 韓国が一方的にカバーする。そんな関係が関の山でしょう。ベルリンの壁崩壊後、統一ドイツで旧西ドイツ側が散々体験した苦労を韓国は知らないのでしょうか。さらに根本的な疑問として北朝鮮側は統一を望んでいるのかという問題があります。これまでの流れを見る限り、 少なくとも北朝鮮としては、韓国が提示する形での南北統一は1ミリも望んでいないでしょう。北朝鮮が何よりも恐れるのは独裁体制の崩壊。たとえ経済的に豊かになったとしても、金一族による統治機構が壊されるのなら、統一なんかせず永遠にそっとしてほしい。それが北朝鮮、や、金正恩の いつらざる本音なのです。言い換えれば、韓国が今後、北朝鮮側にとって、都合のいい統一シナリオを用意し、交渉のテーブルにかければ、金正恩が乗ってくる可能性もゼロではありません。それはすなわち、完全なる赤化統一であり、韓国が北朝鮮に吸収されるシナリオを意味します。赤化統一となれば当然、 族ににによるる独裁体制はきれいに維持さされれまますすし北朝鮮の核ミサイルも放置されることになります韓国にとっては、レガシー作りの念願が達成できて万々歳といったところでしょうが、日本としてはたまったものではありません。ただでさえ、目障りなレッドチームの脅威がより大きくなるということですからね。もちろん、 アメリカだって無視はできないでしょう。北朝鮮の背後には中国、ロシアが控えているわけで、南北統一をきっかけとして巨大な共産権が復活するというストーリーも十分に考えられます。日本をはじめ資本主義陣営にとってはまさに悪夢のシナリオですよね。冒頭のアンケートから読み取れるのは、南北統一への不安が若い世代にも 浸透しつつあることです現に統一否定派の比率はここ数年で数パーセントずつ増えていますし、北朝鮮に対するイメージもネガティブなものになりつつあります。韓国の若者もいろいろな情報に触れるようになり、北朝鮮の現実をリアルに知り始めたのかもしれません。未来のシナリオはわかりませんが、一つだけはっきり言えることがあります。 それは南北統一によって韓国は絶対に幸せにならないということ。その理由は繰り返しになるので改めて説明しませんが、賢明な皆さんならもうお分かりですよね。現実を知りながら目の前の事実をことごとく歪め、国家にとって都合のいいシナリオを子供たちに教え込む。それが韓国教育の恐ろしさなのです。まあ、 夢のある結婚に憧れているうちは、周りが何を言っても聞く耳を持たないでしょうから、いっそのこと望み通り北朝鮮と一緒になってあっけなく共倒れする。なんていうストーリーの方が、よほどいい教訓になるのかもしれません。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも、